皆さんはこの場所で立派に育ちましたそして今日それぞれの未来へ向かって旅立つのですついにこの日がやってきた私を成長させてくれた学びやたくさんの仲間との出会いかけがえのない日々が今終わろうとしている<笑>けれど別れは同時に出発でもある「ナスヤマダファーム おめでとうそれぞれが新しい道を歩んでいかなければならない15番はい私ね将来が不安なの大丈夫花子は花があるからきっと人気者になるよありがとう15番<笑>夕日が丘動物園おめでとう。 テキサスロデオパーク。自分の望み通りの道を歩める者もいれば、そうでない者もいる。カルノス闘牛場。進路は時に不平等な現実を突きつけてくる。七番、吉川コーポレーション。九十番。はい。私は誰よりも努力してきた。 辛いこともたくさんあったけれど特別な存在になるために必死で頑張ってきた、はい、特別になるんだ B、はい、いい判定だと望み薄いかもなおい薄いって言われちゃった私もうダメかも薄くなんかないあなたは特別なものを持っているんだから大丈夫胸張っていきなさい 自分を出し切る。九十番。特別な自分を信じて。ブレンディ。濃いブルーを出し続けるんだよ。ブレンディ。ミルク広がる引き立てカフェオレ。 特納牛乳を 100% 使用しています。